我々は秋田市で活動しております小泉百景と申します、えー、おかげさまで今年で10周年を迎えることができました、えー、今までチームに関わってくれたたくさんの方々応援してくれた方々に感謝の気持ちをそして、えー、新たな令和という時代の訪れに祝いの気持ちを込めまして今年は祝いの曲を 用意してまいりました最後まで心を込めて精一杯踊らせていただきますよろしくお願いいたします<笑>それではまいります小選挙区2019起動 you あ ありがとうございました